ヤイと申します今日から1週間のゴールドウィーク私は出身地の調査に戻ってみんなに調査のことをいろいろ紹介したいと思います行きましょう外国の方は調査のことあまり知らないかもしれないけど実は調査は北京上海広州などに次ぐ大都会です。 東京から調査まで約2 6 0 0キロ直行便で3時間半ぐらいで行けます1982年から日本の鹿児島市というご都市となっています調査は「星の町」と呼ばれて中国では有名な行楽都市です エンンターテイメント性が強い中国で一番視聴率が高い地方テレビ湖南テレビも調査にあります調査から誕生した司会者笑い芸人歌手アイドルもたくさんいます調査は3000年の歴史があり文化深いところです調査のもう一つのチャンポイントは食べ物コナン料理は 自然料理と同じ辛いが特徴です美味しい料理軽食から夜食までいっぱいあってここに来る人たちみんな帰りたくないって調査は今年で8年連続中国一幸せな都市と評価されてまた中国日本韓国の2017年東アジア文化都市に選ばれました今回 私が案内地になって、この1週間の出来事や友達のインタビューとか見たことがない中国を動画でみんなに見せたいと思います。